コインランドリー間違いなくコインランドリー。だあどんできるゃがなぜなんでここに先生がさとうもクラシコりか Pues い、sí,、wey, no ウェイ、e マメ、u e no ves? け急に降り出したからなおかげでずいぶん濡れてしまった。<laughs> ないうんだ es no, いいのか <abra PowerPoint> やっぱり乾燥機が止まってるこのままじゃ帰れん え、no?、す <grim crushing> すまんいえ。Yeah. サクソごめんなさいわっか引っ張るなむちゃだ さ、《やばりょーん》valio. なんてものを押しつけるんだバカ者ごめんなさい